VP9 動画を H264 コーデックで再生させるプラグインです。ラズパイに添付のクロミウムには標準搭載されています。p i 4 p i 4 0 0の CPU は Broadcom BCM2711 で、実は H264、VP8、VP9 のデコード機能がもともとあります。ブルズアイでは